ファイフ公です私たちは今、フィレンツェにいるんですが、今日はこの街中の観光をしていきたいと思います、主に見ていく場所は世界一有名なラタイダビデ像を見たいと思います。 ミケランジェロの最高傑作とも言われる作品ですそのために一番最初にアカデミア美術館に行きますそこで世界一有名なラタイを見た後に市場でお昼ご飯を食べます最後にはミケランジェロ広場でフィレンツェの街並みの一望を見ていきたいと思います私の体調も若干咳がちょっと出ていますが何の問題もございませんもう間もなく1ヶ月です私たち旅が始まってそれぞれ3人の体調精神的にも影響が現れ始めたようです How are you? ちょっとスタイル変えてきました、ね、ハワイ<笑>世界中の観光地あお送りしていきます走行を離していると私たちが乗る予定のバスが到着しましたありがとうございますこれこれよね今アカデミア美術館に到着したんですけどとんでもないラインができてますこれからは時給線になりそうです 2人はちょっとフルチンに23時間も使えないということなので一番のレビューを2人にしていただこうと思いますこの美術館後に合流でお願いしますじゃあまた気をつけてということでこれからは持久戦になりますたった一人で LINE で待つことにしますこの旅始まっての単独行動ですおおちょっと怖いこのマーケットイタタリア名物のパタスタと ひザやに関しては石釜っていうちゃんと焼いてるんでとりあえず乾杯しますか乾杯結局王道のカルボナーラとマルゲリータを買いました、うん、これが10ユーロピザ行くらい8ユーロ、まあ、2つで18ユーロ観光地にしては安い方じゃないですか食、ね、べて硬くなってるっていう<笑>ちょっと待ったからな<笑>じゃあいただきます<笑> まあ、ういいですよ。今は米が柔らかいサイゼリアとは違うね。<笑>さりげなくサイゼリアをニスるっていう<笑>。おやはこれ食って食べてる間、こんな美味しいもの食べてる間、<笑>コーシーさんはウルティンのために3時間<笑><笑>全然動かない。ンタクローチュ大精度に。 来ましたああ。今までの大聖堂とまた雰囲気が違った感じです空とさこの美術館のマッチングがすごいよ、ね、上見てみ青空がさそうちょうど晴れててねすごい綺麗な絵が撮れてるよ今美術館をもし行くんであれば事前予約必須ですので美術とか芸術に興味なくてあの一日他の観光に回したい方は半日あのなくなります 決しておすすめしません<笑>ここをね、3人いてくればんな楽しかったなかなと思いますあの一人どこ行ったのまだ並んでるのかな<笑>もうまだもう、ま、3、4時間経ってるちょうど真ん中ぐらいでしょうかこう並んでる人たちは複数人で並んでるのでそれぞれ交代交代で一人がアイスクリームを買いに行ったり みんな会話で楽しそうにしてますが、私は単独です。ああきっと米田氏はうまいもん食べてるんでしょうね。これがサンタマリア大聖堂、ね。ちょっと講師には行くなって止められてたんですけど、<笑>来ちゃいました。ゴシック調のね。さっきまでちょっと曇ってたんだけどね。天気良くなりました。 で我々はこれから橋何橋何だっけ、ね、そこもちなみに、えー、本当は一緒に行く予定だったんですけど一緒に行こうって言われてたところね<笑>でもうちは行っちゃいます行っちゃいましょう<笑>ヒレッサイトの橋 橋に来ましたこれ普通の橋と違って宝石店とかが布教してるっていう感じです、ね、隣のラインにはこちら予約をした人たちのラインにちょうど並ぶことができてますここまで3時間並んでやっと予約の列と同じラインですまああと30分もすればあのエントランスから入ることができると思いますこちらがかの有名なダビデルのようないましたねここに ここに何 な, なら多分本物より大いんじゃない？本物の<笑>これは本物の可能性まであります、ね。そう。うちらはこれで十分です。今5月の上旬に撮影してるんですけど、日が照り始めるとものすごく暑いです。多分夏とかに来られるときは3時間近くこの外で待つっていうのは本当苦行になるので、オンライン予約を絶対してきた方がいいですね。真夏の時間にここで3時間並ぶっていうのはほぼ不可能だと思います。 今日はね、なんか思っトロントのそうそうあんまなんかね正直見るとこあんまねえかなって思ってそうそうそうそうこのミケランジェロ広場に来たらね、うん、この景色ですよこの景色はいいね見せてあげたかったけどね彼に彼に見せてあげたかったけど<笑><笑>どの辺で並んでんのかなこの辺もう多分2時間過ぎたんですけどまだ彼は並んでます ついに美術館の中に入ってきましたそワンチケットプレうわーついに世界一有名なラタイに出会うことができそうですチケットもダビデ像ですなんか色合いがパキーとはっきりした絵が多いですね色鮮やかって感じどこだダビデ像はどこだ うわ折ったーったーでっかめちゃくちゃでかいこれを作ったんだなるほどはあやっぱほとんどの人はこのダビデ像を見に来てるんですね人だかりですうわちょうどなんか太陽光がこういい感じに当たってなんかさっきのダビデ像の雰囲気が変わったようにも感じますそれにしててもみんなな描いてるな このダビデ像がミケランジェロを天才彫刻家として不動の地位に築き上げたと言われる一品らしくて素材は全て大理石で作られていて身長は5メートル近くあるみたいですバキみたいな感じ人体に対する極めて正確な知識により彫刻されているらしくて正面から見上げた時に最も綺麗に映るようにデザインされているらしいですいやにしても絵描きが多い本当 これまで訪れた美術館の中で最も絵描きさんが多いですね、この美術館は。至る所に絵描きがいます。2、まあ、つ目の見どころはピエタの像という、こちらです、これ、まあ、キリストが処刑で殺されたときに聖母マリアがそのムにこに悲しんでいる様子が描かれているみたいですね。あの結婚もやられちゃってますね。 結構聖母マリアの方の表情はぼつぼつとして荒い感じですけど亡くなったキリストの顔ははっきり見ることができますう何千年前に作られたものなんでしょうね以上ミケランジェロの代表作世界遺産の2つを中心にお送りしました外では直木と米が待ってるみたいなので今から合流します あー長い旅やったー無事合流できましたイエーイどこにあっ た, ああどうでしたいやあのね入ってるお客さん8割はもう旅出ぞそこにうわーってここほらルーブル美術館と比較するとそんなに大きくない美術館や、はい、でもそこにみんな8割方集中したって絵描きさんが偉い多かっ た, も俺らを見たよえどこで見たの<笑> どうやって見たと。どうやって見たと。たうたと<笑>ちょっと、しと動画だけ見ていただいていいですか。そうです、ちょマジマジ。あ、もう行った時見たち、広場に。<笑>広場に行ったと。ね<笑>、広場なし、ミケランジェロ広場なしって言ったやん。あれ、あれ見スたカラーの。カラーのね。景色。本当に最高。最高ですね。すねマジ。え、さっきは、こうつ。 締めたいと思います。次回は次回は次回は、えー、明日から、えー、ローマに行きます、えー。その動画も楽しみにしておいてください。メールの馬顔なんで。<笑>引き続きチャンネル登録と、えー、いいねよろしくお願いします。<笑>ハッシュタグナオキ。<笑><笑><笑>なんだハッシュタグナオキ。ちゃんとフィルミングしとるや楽しかったろう君たち。<笑> さぞ楽しい3時間やったろ<笑>ということでした。<笑>ハッシュタグ講師ー。じゃたまたま歩いてたんですよたまたまんい。いやいやいやいやい や, いやあああ<笑>あああ。ローマー行きましょうか。<笑>あもう一回行かやもうまやマジマジマジマ ジ, マジはい行こう行こう。忙い忙い時間ないっちゃけ。行きます。